解いちゃうよみんなん誰未来の魔導界を引っ張る優秀で偉大な魔導士クルーク様さその優秀で偉大な人に聞きたいんだけどズバリ今何が起きてるの 仕方ないないわかりやすく解説してあげるようん是非よろしく頼みたい今回の出来事は多分自然現象なのさ偶然空間が歪み偶然ぷよぷよがこの世界に降り注ぎ偶然 僕たちもここに飛ばされてきたと<笑>だからこの自然現象を狙って起こしてしまえばすべて元通りさそれはどうやってああよし続きはプヨ勝負の後だ ぷよしょ 溶けた回れクリニス溶けた溶けた 12345。クリ ますま実力だね。